いきますね。お願いします。温泉とアニプレックス公式 youtube で配信してます。どちらでお聞きの皆さんも。はじめまして、よろしくお願いします。あのー。はさくらあやねじゃないよね、それね。そう。うん、そうだよ、ね。ひなよりだった。うん、ひなよりだった、ね。でもやっぱりこう、うん、あのラジオ。だけど。うん なるべくキャラまあ確か に, 確かにラジオ聞いてる人ってキャラの声やってくれると嬉しいもんだもんねそっか、うん、確かにだとしてもひなじゃなかった今のホンにち ょ, とちょっと似てなかった<笑>い や, いや似てるのは声は一緒だからそうなのにいい<笑>どっちでもいいわ何気にしてんの、CM、1話の CM でさーーひなとともりの声が連続で流れた時れた、ね、意外と一緒の人の声だなって、うん、いって、まあ、そこはねいいじゃないですか それは声を変えることと、うん、そう芝居を変えることってまた別だからさ。うっざ。<笑>フォローしてんだろ。<笑>えこういう感じなの<笑>このラジオ。あちなみにね温泉で。